壁面飾り用に手を動かしてポーズを自由に変えられる着物姿のうさぎを作りましょうまずうさぎの型紙をダウンロードして A4 サイズにプリントアウトしますそれを画用紙か上質紙に重ねます子どもが切るなら1枚大人が切っておくなら3枚くらい重ねるといいでしょう型紙はうさぎ2羽分なので 両端をホッチキスで留め、真ん中の線のところで切り離します。それをパーツごとにホッチキスで留めて、大まかに切り離します。切り離したものを線に沿って切っていきます。ホッチキスのところを一番最後に切り離すようにしましょう。三枚重ねの場合は各パーツが三つずつできます。 これが一話分です。次に着物の型紙をダウンロードして B4 サイズにプリントアウトします。千枚紙または色をつけた紙を裏返して重ね、スティックのりで軽く貼り合わせます。身頃の部分を切り取ったら、点線のところに折り目をつけます。型紙を外したら。 裾の折り返したところが見えるように上の方だけ糊をつけて貼り合わせます襟を切り離し袖は真ん中の線のところで切ります袖の長さは多少長くても短くても構いません型紙を外したら2つ折りにして端の方を糊で貼ります貼った方の角を丸く切ります 切り取る形は大体でいいのですが、型紙通りに切りたいときは、ホッチキスで留めて切ってください。襟には細く切った折り紙で飾りをつけます。左端の上の方に糊をつけて、折り紙が少しだけ見えるように貼り合わせます。うさぎの首の部分を型紙の位置に合わせて貼ります。左の短い方に糊をつけて貼り付けたら、 右の長い方に糊をつけて、重ねるように貼り合わせます。この時、短い方の襟が出ている場合は、切っておきます。襟を裏返して糊をつけ、身頃も裏返して、ちょうど真ん中にくるように貼り付けます。表に返して、余っている長い方の襟を切り取ります。帯は幅4センチに切った千代紙に、 飾りの色紙を貼り付け真ん中よりちょっと上の方に身ごに巻きつけるように貼ります肩の部分にほんの少し糊をつけ袖の丸い方が外側にくるようにして挟み込むようにして貼ります着物ができたら顔を襟のところに重ねるように貼ります耳の向きが決まったら糊で貼り付けます 手足は袖口や裾から出ているように貼りましょうクレヨンなどで耳や顔を描き造りの鼻をも描きましょう髪飾りなどをつけて完成です手の向きを自由に変えて壁面に飾ってくださいお月見や七五三 うさぎ年のお正月飾りにいかがでしょうか